皆さんおはようございますさっき起きました今日は2人とも夕方から仕事なのでそれまでちょっとご飯食べたりダラダラしたいと思いますねえ翔ちゃん翔、はい、ちゃんは今 YouTube を見てます 僕は今からパスタをお昼ご飯でパスタを作りたいと思いますとりあえずご飯を食べようってことになったんですけど翔ちゃんがパスタ食べたいって言うからパスタを作ってますでも冷蔵庫の中見たら全然材料がなくてでも玉ねぎあったから玉ねぎとあとハムも残ってたからハムで。 作りたいと思います。しょうちゃんどれくらい食べる？あ、十五牛。あ、しょうちゃん六分がかかってる六つ。辛くなっちゃうなこれ。うん。 いい匂い暑い暑<笑>いよー夏の台所は暑い寝癖が寝癖がヤバいそういえばこの間久々に和恵ちゃんと会ったよね和恵ちゃんだいぶ日焼けしてたね なんかアメリカに行った話とかいろいろ聞いてすごい羨ましかったねいいなと思ったよねてかさ<笑>パスポート作りに行かないとまだ作ってないんです最後に作ったのいつだっけな学生の専門学校の時にさなんかホームステイに行くからって作ってもうそれ以来だな翔ちゃんたまに覗きに来てもいいんだよ 逃げようンのハンをけ<笑><笑><笑>気をつけてよ。 はいというわけで完成しましたー。できたよーはーい。食べよう、うん。フォークでいい？お箸がいい？お箸。お箸。結構お腹になりそうじゃない？うん。食べる。うん？食べようか。ああ、食べきれなかったらね。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。良かったね、うん。ちょっともうちょっとゆっくりしよう。もうん、ちょっと寝るかな。寝るって言ってもあと15分くらいしか寝れないで<咳>。なんだもうすぐ う, うん。もうすぐ準備して。3時。 トすぎの電車乗るのはいかと準備って何の準備したのトえー、歯磨いたり時間かかるトかからないカ w <笑><笑>いや、軽く締めだけ取っとこうかな<笑> はいというわけでですね今日は起きてから仕事に行くまでの何ていうのかなうちらの僕たちの日常的なところを撮ってみましたは い,、はいうん、はい夕方からね仕事の時はだいたいこんな感じで、ね、はい<笑>、はい<笑>はい<笑>はい、というわけで